2020年の東京オリンピックパラリンピックに向け、キングドッグスメンバーが様々なスポーツに挑戦するという内容で、4月22日から26日は平野市洋がボルダリングに挑戦した。今回は若干19歳で初出場した世界選手権で優勝し、オリンピックのメダル候補と言われている原高い選手に教えてもらうことになった。 昨年4月に同番組のコーナー、銀座でバット。でもボルダリングに挑戦したことのあった平野は以前です。ネボルダリングをやった時に100人に1人の、逸材って言われたんですよと、自信満々。原田声してしまうかも、と最初は余裕のコメントをしていたがこの後原田選手の凄さを改めて実感することに。 まず、つま先に力が入るように設計されたボルダリングシューズを履くことになった平野。しかし、足にフィットさせるため通常より1センチ小さいシューズを履かなければいけないため、足はかなり窮屈なようだ。一方、8年間ボルダリングシューズを履き続けているという原田選手の足は大きな豆だらけで、思わず平野も、うからうら。 俺の知らない第二関節がある、と驚きの声を上げていたのだった。そして、腕を伸ばすと楽という原田選手は、片方の手でだけで石にぶら下がっている状態を、1時間くらいできる、と余裕のコメント。平野も、このやり方で登ってみることになり、確かに全然違うな、とコツが分かったようだったが、原田選手から、そこ、片手でぶら下がった状態で、 休憩してもらっていいですか ?1 分計るので。とまさかのお願いが。ただ、1分でもかなりつらかったようで、平野が捕まっていられたのは20秒だけ。いや、1時間は無理よ。やばいもん。手のひらが痛いもん。全然楽じゃない。と訴えていたが、20秒耐えてたからできてる。との原田選手のコメントには、それは嬉しいな、音符と笑顔を見せていた。 続いて、足の力で体を持ち上げるヒール服という技を練習することに。これには、広し背筋という背中の筋肉が必要だというが、原田選手が平野の背筋をチェックすると、筋肉全然ないですね。とばっさり。ンプリの中では天然だけでなく筋肉キャラとしてもおなじみだが、オリンピック選手からしてみるとまだまだのようだ。 その後、これができると、異性にモテる。と原田選手が豪語する手に届かない、ホールド、石に飛びつくランジという噂に挑戦した、平野。ホールドに手は届くものの、捕まることができずに悔しがる平野に、原田選手は、やっぱりモテたい気持ちが足りてないですね。と、つまりアドバイス。これに間近、マジか。 と、うなられていた平野だったが、実は練習が想像していた以上にハードだっため、すでにこの時は、絶賛、腕パンパンなんです。と、満身創痍の状態だったようだ。とはいえ、この企画、そもそも平野くんじゃ泣きや成立しなかったと思う。よく頑張ったよ、潮くんのばかじからと、運動神経でも成功できないとか、ボルダリングを舐めていました、と、